ご一緒ににおお越しししののさんこんこちは、はい、みぞれのリ長会浅かみぞれんですすす精杯らいいだまよろしくお願カケ。あ Can I get a little bit o a cancer? Do you a n t t a y I can e s a n o thought I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I s a i 突然訪れた会えない時間で笑顔を届けられない悔しさを知ったそして縁の上手で今始めて伝わがる駆け足だからこそここを朝からおちに届けたい I'm、yeah. listening!、Yeah. Yeah. ¡Gracias! 皆様にはい、ありがとうございました